不器用の皆さん、ありがとうございました。朝、えー、踊るっていう楽曲、えー、別の楽曲ね、踊るっていうのも大変なことですよね。ありがとうございました。そう続いては七ヶ浜チのチームが踊ってくださいます。月曜日の皆さん、お願いいたします。新規月光という楽曲です。それではよろしくお願いいたします。はい、七眼モチから参りました月曜日と申します。えー、本日2回目の演舞ということで、えー、だいぶ緊張もほぐれていると思いますので、 えー、精一杯笑顔で踊らさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますより新規で行うせ